三、二 2…。いや、なんか、そのさ、当たり前かのような流れでさ、いつも通り挨拶してくれればいいんでみたいなさ、<笑>できねえよ、そんなこと。<笑>なんで、もう熱いとこまで呼び出して怒られちゃった<笑>。で、何。あ、オープニングの挨拶してください。あ、挨拶。挨拶。どうも、マックスです。元カノの家が半径五百メートル以内にあります。いはい、はいまは。本日は、何やら、大きな企画が、はい、動き出すということで、はい、今日、な、は、ん、い、何なんですか、今日。 何なの、はいい何なの何なの聞いてなな聞聞ててですか聞いてますかまね<笑><笑>以前からもうコロナの前でしたっけそうですね始まる前からもう企画させていただいてたんですけど、うんまあ、早食い大食いの大会を侍でやりたいという話を何度もしていて、うん、で今回ですね、やっと開催が決まり、まあ、その今回は早食いなんですけど、うんはいまあ、タイトルが「ガオというタイトル。 オですね、そうですおお我々が憧れした舞台がついとどろったととったんですよあなるほど今ちょっとね時期的に、うんまあまだね、世の中がこういう時期にもかかわらず集まっていただいたので大前提としてソーシャルディスタンス三、はい、3密ですとかっていうのはもう完全に大会の細かい説明とかは、まあとで後々入れるとして、うん、まずはせっかく集まっていただいた方々を紹介する前にですね、うん、ずっと気になってたんですけど大会にま 鈴木さんんんは出出られるんですすかもちろん出ますよ、ねはい、どっちかっていうと正直僕今回そのなんていうんですか、はい、侍があってるもあの、選手の一人なので僕内容とかも正直知らないんですよってことですよねじゃあちょっとあの、邪魔なんで一回抜いてますょうか<笑><笑>せっかく集まっていただいて、皆さんのことを紹介しましょうかじゃあ、はい、皆さん入ってくださいお願いしますはい、ということでこちらの方々に集まっていただきました まあ、まさかの一画面に映らないっていう謎、まあの画面なんですけれども<笑>選手のご紹介の方、玉口さんの方から我第1回ですね、記念すべき全国各地から、はいえー、早食い、えー、大食い集まっていただいたのでせつ、うん、ながらご紹介させていただきます隣からですかね、まずは、はい、あ、私からですかはい、ちょっとこちら来ていただいて画面、はい、の前の皆様にしてごお願いします、はい、はい、皆様はじめましてデビューマルと申しますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします僕、ちょっとだけ一つだけ質問しいですかもちろんですこの大会、なんで出られようと思って。 私今そのマックスさんのモデレーターをやらさせていただいてて一番はそのマックスさんって私の中ですごい憧れの存在なんですよでそのマックスさんが出られる企画に呼んでいただけたらもうそれは出るしかないなと思ってなるほどっていうのがこ の, このハゲが憧れなんですね。いやいやいやいやごめんねはっきり言っていい<笑>俺タイプなんだわ<笑>、はい、<笑>怒られる怒られる、はい、お願いしますじゃあこちらに来ていただいてやってまいりました、はいはい、僕がエヴマエさんと同じぐらいタイプな方でございますね <笑>何でもタイプじゃないから僕の知る限りではちょっと和佐子さんって早食いってイメージが僕ないんですよ、うん、その踏まえてそのなんかどういう感じなのかなっていう今日のモチベーションというかそうですね早食いじゃないんですけど一般人のスピードで早食いの人に挑んだらどうなるかっていうことをみんなに知ってもらいたい長丁場になると思いますよろしくお願いしますじゃあお次の方 お願いします。お付きのかなお付きの な, のな<笑>カユネです。<笑>もうこれも僕の流れ組む必要ないね。好きやっい。やってくださいもん。いや昨日連登来て<笑>来ました。そうなんですよ。まずまずまず自己紹介あ。あ、そ う, そ う, そうです。カユネです。お願いす、ね。カユ ネ,、ね、ネさんはですね、あのサマラの動画だとあの文者の動画でご出演いただいた。それ以来ですね。それ以来ですね。大以来。それ以来です。カユって早食いってどうなの興味はあった？前々から。興味はあった。え、けどやったことはない？ そんなガチでこんなやったことだった。ああ、多分、今日、これ本当に、嘘を偽りなく、俺の知る限り、多分日本トップの争い見れると思う。だから、そこでちょっと、もしかしたらね、目覚めちゃうかもしれない。はい。ね、初代ガオが、もしくは、女王になるかもしれないですね。うん、<笑>お楽しみいただけますんで、急ではございますが、あれでも、どうもよろしくお願いします。入れていき。入れていきま す, いきます<笑>はい。<笑>はじめまして。清澄雅子。よさ ししちなみにすみません、きよさんって早履歴何年ぐらいなんですか真面目にやり始めてからは、せずに1、2年ぐらい、真似してやってたことはあるんですけど、それも本当にいいです。 フードバトルクラブが流行ってた頃ぐらいにちょっとやったぐらいでってことはかなり昔からファンってことですねファンファンファンでありプレイヤーであるとこれ多分後々こう取っていく間に出てくると思うんですけど、うん、歴多分相当長い人じゃないですか、うん、今今日いる中で多分視聴者分かってると思うんですけどこいつになきゃ負けたくないっていう人もしあったら言ってさい。皆さんチェックされてると思うああなるほどですねお前にだけ俺負けない今はゾウさんかおーリアルー<笑>リアルリアルしますよろしくお願いします はい、失礼しししししししままま、はい、ますすすすすすユユダダことと申よよろろくくお願くお願いしますしお願い い, だ い, あいいとんでもないちなみにも、うんはい、年齢って発表したら大丈夫で で, すですか今私あの6月で歳になりました歳、はいね、今回の大会に対する意気込みみたいなのも僕、まあ、正直、まあ、早食いでこんなすごいもう本当に日本一の争えるレベルの人たちがいっぱい来てるんで。 どこまで通用するかわかんないんですけどたまになんかめちゃくちゃ早いときあるんでしょうけどそれがちょっとはまったらいいとこもしかしたらいけるのかなみたいな感じでいますだからもちろん勝つつもりで来てますちょっと小声でいいんで、はい、後で撮ると思うんですけどお前にだけマジで負けないって人いた ら, いいからえー、っとーこれはガチのね<笑>言えなかったらなしでもいいですよいや エビ、エビマヨです、エビマヨ<笑>僕、だって、<笑>サノッチさんのなんか牛の大会でなんか三秒ぐらいに負けたんですよそういう俺、これ絶対勝ったと思ってなんか三秒ぐらいなんか後からなんか出 て, な, かてなるほど、そういう因縁もあるんですねみたいないじゃあ、もし当たったら楽しみだなと楽しみですね本よろしくお願いしますしお願いします。お願いしま す, お願いしますちょっとね、あの自己紹介をは願いしますはじめまして安藤チャンネルでリーダーやらせてもらって安藤と申します、よろしくお願いします1人しかいない<笑><笑>安藤さん、ちなみに早食い歴は何年ぐらい 僕はもう本当に数ヶ月数ヶ 月, 数ヶ月あなのにも関かかわらずこの大会に出てあのまあきっかけというかこう そろそろもう全員ぶっ倒してやろうかなっ て, お<笑>ってことはなみなみならぬこだわりみたいなのあるいやとりあえず負けねえぞっていう気持ちはもう多分誰にも負けてないと思うんでくお<笑>あ有田さんよろしくお願いしますでは ま, ま, まずは、えー、と自己紹介をお願いしますはじめまして「さぬきの早食い YouTube」やらせてもらってます山上ですよろしくお願いしま す, ししますご存じない方もいらっしゃると思うんですけども間違いなく、えー、と早食いの中でも短距離 本当にもう何百グラムとか、まあ、1キロ2キロと世界では多分日本で1位2位をマジで争うその山のてっぺんのうちの1人ですね、はい、まずその今回の大会に出場しようと思ったきっかけというかやっぱり早食いっていうのが大会的に少ないんで、うん、そのきっかけを作ってもらえたのが嬉しくて参加させてもらおうやってやろうと思って負けたくない相手って言います あ, あ、やっぱマックさんお、あらい や, <笑> い, や い, やいや、恐怖しくすぎるマジっすか<笑>やっぱり あ, ありがとうございます<笑>ちなみにね、個人的な主観で物事話しいですかそうなんです神山さんのことどう思ってますあ、それ聞いちゃいますこの場でいや、すごい人だと初番、中番、終盤ってまあ、その短距離の中でもあるんですけど全部で早いんですよ、うんうん、総合して総合でなるほど、はい、え、じゃあ神山さんにあって自分にないものってあると思います ずっと僕の中で課題だったんですけど、やっぱり気持 ち, 気持ち、勝ちたい、絶対に勝ちたいっていう気持ちが、ちょっと僕の中では弱いのかなと、なそれも克服して、ややっっててろうと思ってます、うんはい。本当にもう、日本最高峰の早食いが見れると思うので、本日よろしくお願 い, いたします。はいはい はい、はい、まあねチームいっていうあの身内でもあるんですけどまずは自己紹介をお願いします、うん、はいはじ、い、めまして、えー、と茨城県産を握るという名前で、えー、と活動しております神、はい、山ですよろしくお願いしますよろししくお願いしますと大会、えー、オファーッ OK していただいた理由を教えてください侍さんのチャンネルはもう前からあの拝見させてもらってるんですけど、はいまあはい、前の後さんとのマックさんの対決だったりとか、うん、もうやっぱり侍さんだったら間違いなくガチでやってくれるだろうっていうことで、うんまあ、今回こういう ご飯をいいいたたただだので、はい、もうぜひ行きたいと思って今回は軽く補足だけ一応僕がたけさんの背中をってホットドッグ目指そうと思った時に、うんえー、っと師匠に、うんえー、なってもらったのが神山さんなんですよホットドッグ師匠それは今でもかあの早食いのホットドッグだけじゃなく今でも変わらないそれは、はい、なるほどっていう師匠でもある神山さん今回、えー、っと意気込みはどうですかね も, もちろんやっぱり早食いっていうフィールドでは正直やっぱ負けられないので、うんえー、まあもうマックスさんのやっぱこういう立場ですから精の精一杯。 優勝を目指して頑張りたいな、日本の最高峰のお一人が神山さんなんで、はい、はい、楽しみにしましょう。よろしくお 願, し、はい、お願いします。お願いします。お次の方。<笑>引率の人みたい。な<笑>次の話題。えのー、け大食いで、まあ、やらせていただいてい。<笑><笑>いや、これ全部使います、ね。も<笑>ちろん、もちろん、小声で、ね、先生、今の加藤でって言われたんですけど、<笑>全部使います。<笑>侍そういうチャンネルなんです。はい、あの人の弱みが大好きです。しのけで、やらしてもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いお願いた し, します。受けてくれた理由ってなんですか、ね。オッケーを。 もちろんすごい企画自体に魅力的だったっていうのとあとその参加されてるメンバーがやっぱりどの方もおっしゃってるようにとにかくすごいんですよ、うん、なのでそれに対してどこまで自分がやれるのかなっていうのをちょっと試したかったっていう本当にあの、うん、早食いとか大食いに対して真剣に物事を考えている方なので成長株バーって思、はいますはよろしくお願いします本日はよろしくお願いしま す, しし ま, すまずはカメラの皆さんに自己紹介をお、ね、願、はいしますどうさんパクパク大食いでやらせていただいております今日は な豪華メンバーの中で一員としてやれることがすごい誇りに思いますので全力で頑張っていきたいと思いますオファーを OK し終わった理由っていうのは何ですかもうなんか最近牛丼大会というズームでサ a スさんが主催するやつで一回参加させてもらってなんかスイッチが入ったっていうか自分の中ですごい楽しいなと思って。ももっともっとと 上がりたいっていうなんか気持ちにさせてくれて、ちょっと今回、オファーを受けさせていただきましたなちなみに目標ってありますよ、この大会の。いや、もう全力で、もう優勝目指して、頑張りたいなと思ってこの大会、えー、もし、えー、この回終わって、2回目あったら出てくれますよ。かかかっっったよかったたよよ こちらこそよろしくお願いします。僕ね、正直言っていいですか。いいすかちょっとね、僕ね、ぞうさんが本当に何を考えたらちょ、正直わからない。だから、この辺もちょっと探っていきたいなと、な僕個人的に思ってます。よろしくお願いします。この後、なれます。すみません、最後になります。<笑>申し訳ないです<笑>あ。ありがとうございます。あの、サムライイーティング純礼ギラーの佐野千玉がございます。よろしくお願いします。えー、っとですね、はい、この大会を通じてですね。はい 通行者の方、あ、ごめんなさい、まあ、すみません、申し訳ないです、本当に、どうしましょう。のちさん、あのー、今回の大会の目標ってあります。はい、目標、あ、でも、今言った通りですね。もう、本当、あのー、この大会盛り上がればいいと思います。それだけです。いや、でも、今日、はい、あれですよね、選手ですよね。選手です。はい。<笑> <笑>もうじゃねえんだよな。<笑>いやもうこの笑顔を言われたら何もないかなと。<笑>もうも選手です。はい。知らない方まああの知らない方にも不足するともう牛丼のあの早くの対応にあの方ですので、まあ。とは言ってもですね。はい、もうさすがにもう2年前のことです。もうね牛丼の命綱もう切れました。<笑>はい。もう僕にはもう牛丼もうねこれこ牛丼って書いてあるんですけど、はい、もうそんなもう一切ないです。もう何もない、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。<笑> ていうことで、まあ皆さん揃っていただいたんですけれども実はですねまだどなたあの対戦相手も対戦してでもまだ公表してない状態なんですよはい早速対戦相手を決めてくじを皆さんに引いていただきたいなとくじ引く順番どうしましょう、えっと、決まってないんで今回年功序列ということで年上順から引いていこうはい41歳いきます<笑> 9番9 番, 9 番,、はい、9番俺個人的にいいですか、うんはい、俺ゾウさんとやりたいなるほど、うん、ゾウさんとやりたい鈴木さんが引くのが1番 1, 1 番, 1番 すいません歳<笑>でい9番番番、はい、7番ですおっ1番番番番番番番番番番いいいはは11番。はい11番見て 12番、女性隊決皆さん、はい、プローディース8番何しょなんなんだなんなん だ, なんだなんあ来るぞでということで、対戦相手の方が決まったということなので対戦食材の方、発表していきたいと思います食材、はい、そっか、俺勝手に急なんだと思い込んでた<笑>多分擦り込まれんすか<笑>食材ですが えー、今回王道のカレーでいかせるよ。ちなみにグ、グラムは。グラムは、四0グラムで設定しております。一応今回、あの、それぞれによって、あの、量が違うとあれなので、今回すべて既製品を。 ににににさささせせてててていいいいいたたただだだ、はい、量が必ず一定になるように最終的に吉高さんにチェックきすちょっとミューツネタで本当申し訳ないんですけど「ガオ」っていうあの口辺に「食」の「食べる」に「オ」と書いて「ガオ」なんですけど本来であれば「食」か「食」なんですよなんですけどなんでじゃあ「ガオ」になったかっていうと優マ、まあ、さんの方にちょっと一回大会名をなんか決めようやって話をしてであのなんか何がいいっすかって聞いたら優マさんの方で「食べるに「オ」で「ガオ」でよくないって言ってあそれでいいじゃんってなったんですけど後々調べたら「ガ」って読み方がなくて。 シンプルに侍の運営側が国語力なかったっていういや、はいはいはい、はい、読み方はあの、国語辞典が決めるんじゃねえよそいつが決めるんだはい、ということでですねではあのー、今回ちょっと早食いですので「いただきます」を先に今やっていただいてましょうか、うんはいはじゃあ今度取ってくださいせーの、ね、せーののやのいただきます これのイメージとは違っったかなっていうのけど多分くじ引き含め多分運命だと思うんで、うん、楽しみたいな負けたくないでまあ対戦したい相手と共通するんだけど本音言うと神山山上だよねやっぱりその早食いっていうものにおいて多分日本でトップなのあの2人だやと思や っ, ってるしだしその早食いってものに対してのモチベーションが違う 篠剣さんとか y o u さんとか他の自転車の方にいらっしゃってすごい真摯に向かってらって分かるんだけどちょっとねやっぱね山神、ま、山上神山に関しては<笑>ちょっと<笑>お前笑わかんないよマジで<笑><笑><おい><笑><笑><笑>俺が本当に心から思う日本の1位おもしろ い, いだからなんかねその<笑>プレイスタイルっていうか彼ら の, そのやってることを見てて思うんだけどなんかねやっぱエンターテイメントじゃないんだよね スポーツっていうか実際ある程度なんかこうサノッチとか呼んでもらって新潟の大会とかもやってるんだけどいろんな人と戦ってやっぱりその2人なんだ強いのって西と東でさだしその彼らにはやっぱ負けられないっていう気持ちがあると思うで俺もその早食いとかに関してそのエンターテイメントやる時もあるけど基本的にはスポーツと思ってやってるからやっぱりそういう価値観が共通する相手とやりたいしだし正直自分より強いと思っていて。 上山さんは俺の師匠だし山上さんも超えなきゃいけない壁を持ってるからやっぱ弱い相手ってい意味ないし自分より強いなって本当に心から思う人とやって勝ちたいなっていうのがあるからその2人かな正直そののっちさんがこの大会に対してのモチベーションさっきねオープニング取ってなんかおちゃらけた感じだけどでも実際その牛丼だったりとか俺なんならその上越に呼んでもらった大会でのっちさんにガチだって彼で負けてんのよ でも し, しかも食材カレーじゃん、まあ、リベンジする時きたんじゃないかなっていうのがあるしでもちょっと複雑なのは一回負けてるから負けられないっ て, っても正直ある立場もあるからだしだけどやっぱ挑戦者の気持ちもあるでも仮の話負けたら悔しいじゃん俺の場合は済まされないこれしかないから他の人はね分かんないよそのヒゲするつもりないけどいや負けた悔しかったそれ悪いとかいいとかじゃなくて俺の場合は は立場もあるからもう負けたら悔しいじゃん済ませないんで、ね、いやー、ついにこの引きましたね、いやー、はい、そうですね、えー、っと一応、カレーの400グラムということで、えーっとまあ、本当に超短距離になりますので、えー、っと多分全選手のタイムがほとんど開かないと思うんですよね、そんなに。本当にみこの短い スパンの中での戦いになると思うので、えーまあ、その辺の難しさと、えー、ワンチャン食べ方一つミスっただけですごい、えー、タイムがロスされるので、えーまあ、そういった意味では誰にでもチャンスあるんじゃないかなと思いますそんで、まあえー、まあ一応マックスさんということでたぶんあの人覚えてないと思うんですけど俺昔カレーで勝ってんですよね、うん、だそういった意味で多分まあ 彼の中で多分違った意味のプレッシャーみたいなのが多分あると思うんですけどその多分俺なんかに負けてらんないっていうまあそこら辺をうまくつけたらいいかなと思っております、はいまあ、ちょっとあの今回その質問のシーンとちょっと外れてしまうかもしれないんですけどまあ正直さっきあの皆さんで撮ったインタビューの中ではちょっと僕おちゃらけてたんですけど正直ガチできてましてっていうガチそのガチの意味は。 あの僕、多分選手としてはもう多分もう終わってる人間なんですよ、なので、このメンバーの中で、どれだけまだ自分が通じるのか、なんかそれを試してみたいっていう気持ちが強くて、なんで、負けたくないって言ったら、もう全員になるんですけど、まあ、本当、胸を借りるつもりで頑張りたいと思い。そうそですね、えー、まあ もちろん過去に一度勝ってるっていうのはあるんですけど、まあ、そんなのはもう本当に過去の話なので、相手はもうね、現役最強チャンピオン、日本チャンピオン、マックス好きですけど、絶対勝つ気でやります負けるつもりないです。 もないです口口ももね、いい口もね、いい口もねつい大、ね、大丈丈夫夫でです、大丈夫ですスプ ー, トあー584 5グラムはい。 おはですよねあと、5-9-4 だから 1-1-11 ぐらいはい。はい、と、はいうとでお疲れさまでしたお疲れさでしたえっと、タイムがえっと、マックスさん1799えっと、サノッチさん2826どちらもファールなしですはいはいということなのでえっと、第一試合目の、えー、勝者はマックスですわっしーリベンジどうですか、サノッチさんいやちょっとね 攻略法を考えないと11秒ぐらいの差はついてるんでしょう、うん、はぁーまあまああの敗者復活で敗者復活です、ねはい、もうちょっと痛いの出してますか、はい、負けましたいこれああじゃあ あのそうなんです、じゃあこれにしますね生 地, 生地で、えーうん、あの、一つだけ、はい、2回戦以降の皆様に、ねはい、お米がね結構くっついてるのはポイントとあとはスプーンが柔らかいよね何、うん、か感じたことあるといやもう全然来ないっすそうそうそう全然来ないでなるほどで力入れるとスプーンが曲がってなるほど<笑>これ持ち方とかでもちょっと変わってるかもしれないあと意外とこれにこれがちょっとねこんまぐらいあれなのと、うん、あと意外と自分の口っていっぱい入るんだなと思った、うん、から もうちょっと手前のスパートワークにガッて入れちゃってパンでもいいのかなってちょっと思って。一、う、応、んうん、今回は全てのレギュレーションを秒読にしたいということなのでちょっとスプーンの変更はちょっとできない状態であれなんですけれども、うん、まあ第2回目くらいからちょっといろ変えつつも今回はこちらの記録ということで。はいはい。はい、お疲れ様でした、はいあ。ありがとうございました。ありがとうございました。 まあ、今回カレーの4 0 0ムということなんですけど、あのー、正直カレーだと1キロ以上のやつでしか早食いってほとんどんやったことないのでちょっとこの4 0 0ムってのはちょっと未知数なんですけど、まあ、自分が見せらなければ、まあ、問題はないかなと思ってます、えっとまあ、今回、まあガオをやるにあたってあのまあ出演者演者さんを見たときに で正直やっぱ負けたくない系っていうのがあのう今ずっとライバルである山神さんで今急成長を迎えてる蒼さんあとやっぱり身近でずっと一緒にやってきたマックさんこの3人には正直負けた、えっと思います、あ、今回1回戦が安藤さんということなんですけど正直今回あの、まあ、1回戦2回戦、まあ、ストレートでいけば4三回あれ四回です4回ですから、ね 対戦相手に勝つっていうのもそうなんですけど、あのそのステージで全部トップのタイムで、えー、勝ち上がってやるって本当に思っているので、初代に湘南の顔の座は誰にも譲らないつもりで挑みたいと思います。ですね。対戦相手おにぎりさんということで日本の頂点ですよね。まあここに、まあ、挑戦できることっていうのが多分そうそうない機会だと思うんで、本当僕も今までこう。 まあ、エンジョイ勢側としてやってきたんですけど、ちょっと今回、ガチでいこうと思いますと、まあ、もちろんみんなには負けたくないというふうに思ってるんですけど、まあ、誰をあげろって言われたら、ちょっと難しいところではありますね、まあ、でもユダイング君には負けません、僕のような本当にあの弱い相手だと思うんですけど、本当にワンチャンあるかもしれないので、僕も全力でやるんで。 倒して、いこうと思います頑張ります使わせていただきます<音声> 1326。 はい、お疲れさまでしたおにぎりさん1326、えー、安藤さん2619ということでおにぎりさんの勝利ですありがす思ったより、まあ、僕最初スプーン短く持つって言ったんですけど、ね、緊張して普通に持っちゃって最初、ね<笑>はい、<笑>そういうのもあってまあホに緊張しました、うんはい、でも本当に胸を借えてたというか しく思いますそうですね。まあ最初のコンタクトとしては結構自分的にはいい感じに入れたので、次、うん、も頑張りたいと思います。はい、じゃあこちらはありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。聞こえですか。はい。 いやもう選相手は、うん、めちゃくちゃ実力があるっていうのは分かってるんで山上さんはいろいろ動画だったりまあいろいろな、ね、まだ直接対決はしたことないですけど本格的な<笑>けど、まあ、実力はもうめちゃくちゃすごい人って分かってるんでもうホントあと 数秒の差で牛丼だったりも負けてるんで今回このカレーで勝ちたいですね、うん、思いますやっぱり、まあ、おにぎりさん山神さん清さんもそうなんですけどやっぱり一番は、うん、ずっと追いかけてるマックス鈴木さんに絶対負けたくないと思ってますまあ西の神と言っている山神さんなんですけど いやもうそこを超えたいですね、まあ、どこで当たっても、まあ、みんなには勝つつもりなんですけど、まずはもう山上さんに当たってよかったなって、1回戦で、うん、思ってます、そこでもう1回戦からもうね、うん、勝って、もうトントンと決勝までいきたいなと思って、全力で頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。1回戦目から、うん、ゾウさん 頑張るしかない相手なんででカレーが400グラムっていうので超短距離1キロないんで1キロあたりだともしかしたらセールかもなとは思ってるんですけど400だったらいけるんじゃないかと思ってますやっぱり今日本トップの神山さんマックスさん ですね、この二人に負けたくないっていうのはあります僕の方が少しだけ早食いに関しては歴が長いのかなと思うんですけどもうここほんの数か月ですごい勢いで成長しているゾウさんなんでこの辺で一回まだ僕が上なんだぞっていうのを見せておきたいなと思います 608 608ースースースをする と, ースースをするとはいミッもョンでいいですか、ね、25、うん、ということでお二人ともお疲れさまでしたお疲れ様でした1回目ゾウさんが1679山上さんが183 1386だったんですけど、あのファールによって、1886になったので、今回はゾウさんの勝ちということで、ごござざいいいまますすはい、ありがとうございますで実際、ちょっといろいろ思うところあると思うんですけれども、ちょっと気持ちを聞かせていただけると嬉しいです、えー、やっぱり、最後、ちょっと入らなくなってて、でももう一スプーンいけば、多分ファールじゃなかったんだろうなと、焦って落ちてしまったっていうのが そのですね、ファウルをやったことで5秒追加で自分の上がれるんですけど自分は勝ったとは思ってないです勝ったとは思ってないんで自分の多分負けですこれは自分的には負けだと思ってますなの で, で山神さんは敗復活戦で絶対上がって来られるとは絶対思ってるんで自分も決勝でまた山上さんと。 ややりりたたいいいなっててう気持ちちちがめゃゃくこともれ で, です、はい、ありがとうございます。 まず食材がカレーで対戦相手がまあユダイング君ということでユダイング君とはその直接早食いを対決したことはないんですけどもネットで Zoom 会議の牛丼早食い対決をした時にまあ題材がキング牛丼だったんですねその時はその時は1分ぐらいまあ僕の方がちょっと遅くて多分その早食いにおいてはまあユダ君の方が実力あるその牛丼においてで ゆ君自身もそれは思っているとは思うんですけど、まあ、今回、カレー、しかもその時よりも重量はまあちょっと低かったり、まあ、それ早食いは結構、日ごとにもコンディションによっても変わったりするんで、まあ、必ずしも以前の結果今回も影響されるってことは少ないと思ってて、そうですね、まあ、この人だけには負けたくないっていう、その質問の真意とはまあちょっとそ れ, それるかもしれないんですけども。 まあ、結構自分自身に負けたくないって思ってましてまあその早食い今までやってきた中でどうしてもその綺麗に食べようとかまあそういうふうなことに思考が一学ちでまあ全然その自身の中で全力は出したといっても心の底から全力っていうのは出せてなかったと思うんですねそこの壁を打ち破れるかどうかっていうのがまあ今回一番の点かなっていうふうにその上でもう出た結果に対しては僕は何も思いませんし。 まあ、それでま勝てるというふうにも思っているので、自分自身の壁を打ち破っていきたいと思 い, ますいやまあ前回の早食い大会の時は、まだちょっと自分をここで抑える、ね、あれがあったので、まあ、今回、それはもう全部取っ払って全力で、真の全力でいきたいと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、よろしくお願いします、僕が勝ちます今回、国内の大戦相手が決まりましたら、それについて、いい思ともお願いいたします。はい あこっちすみません今日いるメンバーの中というかもう今日いるメンバーとか言わずもうこの業界の中で一番因縁のある相手っていうのがしのけんくんなんですね僕は今僕が大食いとか早食いとかまあわりかしやってるのもしのけんくんがいたからここにいるっていうのも絶対ありますし、まあ、きっかけなんですね彼が僕がこれを始めたでもちろん目標でも全然もう見えないんですけど背中がもうすごすぎて僕の目標でもあったんですねしのけんくんっていうのは。 でも今回は早食いなんで、まあ、土俵がちょっと僕にややたぶん今回に限った分があると思ってて、まあ、大食いではいつか追いつきたい相手ですし、もう早食いでもここでも、もうしっかり勝っていいきたいです、ね、負けたくないって言ったら、すいません、オープニングではエビマヨちゃんって言ったんですけど、エビマヨちゃん負けたくないというよりかは、勝ちた い, いや相手ですね。 ちょっともう前その、とある大会で負けたのでこれ以上負けてたまるから絶対勝つぞっていうのはエレマレちゃん、で負けたくないのはしのけん君です、まさに1回戦であります彼に勝つことが僕の大食いでのモチベーションになっているので、お互い全力でベストを尽くして戦いましょう、でも勝つの今回は、この早食いというフィールドでは僕です。 スンケさんのタイミングでお願いします、はい。大丈夫です。大丈夫です。押してないでんです。押してないんで大丈夫です。すはい。 2325。 2027しまーす<音>試合2わってない<咳>すみません、ええ、一旦だ26 26れと26で済んだ。 でえー、ファウルが20だから、プラ 6, フラ6です、ね、セカンド、はい、お疲れさまでした、まずタイムの方から、け、え、ん、ー、さんが2、3、2、5、で、ユダさんが20、えー、27だったんですけど、えー、とファウルによって6グラム、長官により、えー、2、6、27ということなので、えー、と今回は篠さんの勝利ということで、やらせていただきたいと思います。いやもう 振り返るしかないと思うんで、はい、まだ終わったわけじゃないですから、敗者でまた上がるつもりです、上がります、まあ、一応、今回、勝利ということなんですけど、まあ、ファウルじゃなかったら負けてましたし、自分の中でもちょっとまだちょっと壁を破りきれてないなという部分があったので、まあ、この2回戦、これ以降でもっとういけるように頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした 僕この全員の出場者の大体の実力、まあ、分かってるつもりなんですけど海南さんだったら多分勝てると思ってるんで次僕は目線次のもしくは、えー、と全員同じ食材で同じ食べ方でやるっていうことでとりあえず一番狙っていこうと思ったので今相手っていうよりは自分のマックスを出してやろうかなっていうのを思ってます。 神山さんですね神山さん山上さん象さんマックスさんこの4人ですそれを抜ければトップ4には入れるんでまあ一番を目指しつつトップ4には最低限入るが自分の目標ですね割とファンなんでよろしくお願いします<笑>意気込みカレーでカレーかみたいな個人的に 食べやすい食材なのかなーと思ってでも早食いこんなガチでやるのはちょっとも う, もう自分との戦いかなと思います、うん、正直いなくていないんですよ<笑>そう全員かな全員に負けたくない、うん、いやいやなんかすごいもう いいろろ負けませんとかやったけど、私も負けないから 二五三計量します難しいっすね<笑>あの、めっちゃこっち緊張してるじゃんすまん、<笑>気抜けたこと言うならどうやっていいっすか<笑><笑>難しいっすよね、うん 八七七。お疲れ様でした。したじゃあ確認です。えっとキヨさんが一二五三、えっとカレーさんが二八七七ということなので、え今回キヨさんの勝利と。はい。ありがとうございます。いやーもう経験不足ですね、うんうん。もうちょっと練習して、もっと上に目指したいです。<笑>うん、僕正直あのカレーは一番得意な部類なんで、うん、これで負けたらちょっとまず い, なとい。と以上ありがとうございました。ありがとうございます。 アクできないのでここでやっていきますあそれエアタッチエアタッチ、あ、エアタッチいや<笑>はい、ありがとうございます<笑>そうですね、私正直今まで早く行 っていうのが、佐野ッさん主催の牛丼の早食いしかあんまりやったことがなくって、だからそのカレー、うーん、水分が多いイメージはあるんですけど、どう攻略していくかっていうのを今すごいシミュレーションしてますね。正直、自分の実力うんぬん抜いて、本音を言っちゃうと、誰にも負けたくないんですよ。だからその意気込みで、 とりあえず負けたくないっていう一心で頑張りたいなって思いますそうですね、まあ、正直今回この大会に出てるメンバーで一番仲がいいんですよ和佐子ちゃんが普段は本当に競うとかも何もないし本当に仲のいい友達なんですよだからこそ負けたくないなって思いますね意気込み意気込みじゃないかもしれないんですけど カレーは飲み物と言われるほど、多分流動性のあるものなんですけど、ただの早食いだったらそのあんまり食べ残しとかは気にしないと思うんですけど、今回結構ガチな勝負だったの？あると食べ残し。が重要になってくるので、結構逆に難しい食材なのかなとか思ってます。開けたくないのはもう。私は本当に早食いじゃないので。 皆さん比べるものじゃないんですけどやっぱ女性には負けたくないかなっってていいう風に思ます<笑>いつもこう一緒にご飯行ったり仲良くしてくれるからまさか戦うとはっていう感じなんですけど戦うからには本気でやりたいと。 はい。 よろしくお願いしますみました。<笑>えっと、えびまやさん2684で、まさこさんが2864なので、えびまやさんの勝利ということで、難しいですね、立って、自分では早く食べれた気はなるんですけど、<笑> う, うまく食べれてないんだなっていうのもあるし、でも、うん、勝ちたい気持ちはあってやったので、よかったと思います。結果的には はいはいはい、タイムです、タイムです。ヒー、スーパーヒー。<笑>すいません、母と娘。大丈夫ですか？いや大丈夫です。大, <笑>大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。もう大丈夫です。ま<笑>あ、はい、一応結果としてはまあ勝ったことになったんですけど、自分じゃ全く納得してないし、正直もう。 自分に負けちゃってる時点で結果が勝っても負けてもやっぱり負けた気持ち出るんですよだからもうこの悔しい思い本当にもう一回したくないんで次はもっと対策練って頑張りたいなって思います。い新しい形で<笑> させていただきます。はい、えっ、ー、とちょっとこれ落ちちゃうんですけど、じゃあ第6位から発表させていただきます。はい、第6位カヨネでタイムが28秒77、はい。ちょっと残念なんですけど、敗、はい、者復活戦いけないんで、次本当頑張ってください。はい、で続きまして第5位ですね。タイムからいきます。28秒64でマ、ま、さこちゃんです。ちょっと次回ぜひトレーニングして。 お願いしま す, しますじゃあ第4位行かせていただきますここから敗者復活戦入ります28秒26で佐野ツさんですおおで続きます第3位ですね26秒2七でユダくんです26秒19第2位安藤さんです第1位が18秒86なのでえっ、ー、とこれは1位と3位が再戦する形になるので1位3位2位4位でもう一度カレーで戦っていただきます お疲れまでした様でし た, したタイムを先に申し上げます山上さん1509で湯田さんが1761ということなので山上さんも勝利とうーんまあもうちょっと早くはできたんですけどまたちょっと見せそうになって落ちちゃったっていうのは言い訳なんですけどもまあ磁力とか何もかも僕ちょっと敗者でも山上さんだと嫌だなと か, なか正直思っちゃっててでもいつかどうせ当たる。 存在ななののにそれを思っっちゃった時点で曲げてたのかな上を目指してなかったというか目の前の勝利にしか見えてなかったのでそういうところの意識の差とかが1秒2秒っていうのが変わってくるのかなと思いましたとりあえず敗者かず1回戦勝ててほっとしてるのがあるのと雄く君が相当攻めてるっていうところで目指してもらえてるんかなと思ってありがたいなと思って ます二三ゼロ六。お疲れ様でした。ありがとうございますいません、見苦しいところをお見せしました。いい申し訳なかったです。いいえっと佐野さん五二三七でえっと安藤さん二三ゼロ六。はい。えー、っとここで私からちょっと重大発表の方。はい。えー、私今日をもちまして正式的に競技から引退することをここに宣言します。これからはね裏方に回っていろいろな人たちの 大食いを盛り上げるためにサポートできればと思って、えー、今日はもうこういうことを決めてきました。はい、えー、はい、もうやる前から決めて新潟から来ました。なのでえっ、ー、とこれからはあ裏からか裏方から盛り上げるためにね、ちょっと頑張っていきたいと思いますので皆さんぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。いやなんかなんかもういや分 か, る 分, かる 分, か分かります。分かりわかりますたね。なんかどう喋ろうけど僕も分かそうですね。 ま, まず勝てたことは本当に良かったと思っています。まあタ、タイムもちょっと、ちょっと立ちまったかなっていう感じで、まだ次も頑張ろうと思います。はい、すみません。はい。決めました。決めました。もうこういったね、その、まあ、もちろん、個人的にはやったりも多分これからもしていくんですけれど。まあ、こういったものに関しては、またどんどんどんどん若い目が出てくるでしょうし、そういった人たちにどんどん。 どうしたいなっぱい呼ぶ思いにもサムライい読んでくださいい読むいい<笑>ういう<笑>もんね。 ど全力尽くすんで。